ののやつまだ風呂入ってんのか晩飯の時見かけた女子大生だかが来るまで粘るっつってたっすよたく粘って何すんだよとか言って花村も熊吉に加わりたい派じゃないのえー、最悪先輩はそんなのより私たちとてか私と一緒に過ごす方がいいよね。 かせっかく全員でお泊まりなんだぜしかも男女混合ならこうやだいやまだ何も言ってないっすごめんトランプって意味だったナイトスキーとか言っちゃうちょっと憧れるなそれお風呂とか入り直しになるよ正直滑りまくってくたびれたしならあれじゃねえか 夜に館に集まってやるっつったら百物語だね賛成それはちょっと普通夏でしょそういうのうー私もそれは不賛成かなあれ実は階段とか苦手派か山はあるんだってマジであんな体験ロケん時だけで十分よもう ななななにやめてようちの旅館結構いろいろあるよおトイレないはずの離れに泊まったお客さんに「お手洗いくらいですね」って言われた話とかそこのお部屋ねお盆になると写真がうまく写らなくなるときがあるの本物すぎるあそうそうこのあたりの山ってたまに埴輪とか見つかるんだってもしかしたら大昔はまるごとお墓だったのかもって でで伝承というのはあくまで物語的要素の強い文化的産物であって科学的裏付けなどはなくこ古代の墓所というのは神殿と同義ででですからその怖いんだはいなんかこれはこれで盛り上がってきたじゃんお前はどうなの怖い話とか。 おってことはなんかとっておきのネタがあんな信じらんない私絶対嫌やだかんね耳ふぐしこういうの中途半端に聞こえてくる方が怖えんじゃねえすかうっさいバカンジなんであんた階段押しなのよ縮めんなこらじゃあまず俺からなで天城が最後ラスボス級っぽいし。 えっとなもう3年前か中学ん時ダチに聞いた話なんだけどさなんかそいつの高校の姉貴が結構いいとこの私立の高校行ったんだけど悪い友達できてさ女同士つるんで同じ学年の子をいじめてたらしいんだよ毎晩遅く帰ってきちゃ携帯で仲間とギャハハつっていじめのこと話してたんだけどさある日 いきなり真っ青な顔で帰ってきて以来黙って部屋に閉じこもるようになったらしいんだ事情を聞いても全然仕方けど耳を澄ますと一人の部屋で繰り返しつぶやいてんだってさ次は私の番だってさすがに心配になってそいつ姉貴の仲間から話聞こうとしたらしいんだところがさ仲間の子 みんな原因不明で倒れて病院送りになってたらしいいよいよ怖くなってどうしようって悩んでたらその晩の11時半過ぎにいきなりギャーって部屋にいた姉貴が叫んでさ部屋入ってみたら両耳手で塞いで呼んでる聞こえるってでもそいつには何も聞こえてなくてその直後姉貴は家を飛び出してってさ 次の朝学校の校門前で仲間と同じく意識不明で見つかったらしい結局病院運ばれて助かったらしいんだけど後で学校の人に事情聞いてみたらさいじめてた子死んでたらしいんだその子の怨霊が一人ずつ呪っていったんじゃないかって その話…確か実際警察に届け出があったような気がそれ否定してないよ補強しちゃってるからあれ死んでたんだっけその子も助かったんだっけあれまあいいやトップバッターとしてはまずまずだったろじゃあ次お前なんかいけるかき君もよ お前が言うとなんかリアルだなで、ててそれからあ実はうちもねお黙りなさい<咳>ななな な, なに落とした今なんか落としたなんだか耳慣れない音でしたよき気のせいだって それより続けようぜ。てか続けてください。ここでやめる方がなんか怖いわ。<音声>は？お前その話って？わーててでんつか通ったぞ。今なんかここ。やだ！だからやだって言ったのに。電気電気つけ。 スイッチつけてスイッチはおしまいとはぬっちゃうよっちゃおうよや、うん、んごめんよ君人権は人間にしかないんだ。 ちゃんたち、目が光を失っているクマななんでクマなんでそんな本気対応よクマクマかよおったくビビらせやがってででつきは